よしゆきビジョンコルセア MM400 ハイスピードゲーミングマウスマットスタンダードエディション見ていっちゃいましょう。 すべすべとしたプラスチックグリップ感のある天然ラバーそれでは滑り具合を見てみましょうアップルの マジックマウスです炭酸電池2本入れてあります乗せます傾けます 大きさを見てみましょう iPad Air ですだいたいこのぐらいの大きさですね iPad Air2 台分と上ちょこっとかな<笑>そうですね こいつを引くようになってからこのすべすべのプラスチックの滑り具合ですか、うん、この滑り具合でマウスポインターが狙ったところに持っていきやすくなりましたね。 最後に、このマウスパッドの欠点をご紹介します。まず、天然ラバーの匂いです。この距離だと、全然匂いは来ないんですが、こう、鼻を近づけて、匂いを嗅ぐと、天然ラバーの香りがします。ただ、天然ラバーなので、 そんなに不快な匂いではないですねそしてマウスを滑らせる時の音ですねやはりプラスチック製だからかどうしてもマウスとマウスマットが擦れる音が発生する感じがあります、うん まあ、これもも欠点かもですね、うん、でもなかなかシンプルなデザインでそしてプラスチック製だからおそらくあの、使っていてこう、滑り具合が変化することも少ないだろうなと思ってこのマウスマットを選びました。うん 以上、コルセア MM400 ハイスピードゲーミングマウスマットでした。